宗教とか、はい、そういうなんか、幽霊、はい、とか全然信じられないんですけどいやいやいやいやいやいやいやいやだけど知ってまよ本当に<笑>これ冗談でけど今日は朝の 雲, 雲、はい、東日本大震災の時は雲が面いんですよえっまああのもしさ僕もさ僕あのもう 何, 何年もね海外見たん い、えー、あのさーっゃやでもこれでもあのまあ、はい、一応備えると礼儀なしないけど僕これ言いました。 ああ言いましたからねって言ってて、これ言ったでしょ、10年前になのとかありまして、ね。うんなんかあ Thank you. そそろそろそうですはい。<笑><笑>